え、あのプロキュ選んだあ、選んだよ。オッケー難易度はもうノーマルそのままで。これノーどうやって待ってやにこれノーマル以外あこれノーマルの下ないか。これ見つかったら終わりなんかな。え、でもさ、誰かを…誰かにさ、なんかなすりつけたりけんじゃん。<笑>なすりつけられんのかな、これもうなすりつけへんかったらもうただのやばいやん このハゲ誰 あ, ああ、俺やな。うわぁブライアン<笑>ブライアンだ、ブライアンえ、すげえ、これ声響くやん。めっちゃ響くやん。歌えるの声、なんかめっちゃ響きよる。マジここちょっと歌ってみては、ビブラートみたいなの。ね、やめろやめろ。<笑><笑>旅立ちの日に歌ってちょっと。大切な、お、あ、なんだっけそれ。んうんわの、こんだけあさってノート1個見つかんの もっとなくねそ う, そう簡単に出るものじゃなくねわからんないけど。10個もあるんやな。実は3人。<笑>確かにな。バルディより、バルディより多い、ね。ああこんな<笑>待てあ、これ近くおると響くんだな、これ。あ, あ、そういうことだからプッシュトークっていうか、おーあうた<笑>あのファイナルアンサーページ近い人だけ喋れる設定なんやな、多分 あ, あ、そういうことか。早くね<笑>早くね早くね ああ何何しえ誰か開けたい終わるかな一回誰か開けた誰か開け た, 開けた今。あ、やばい、やばい。あ、見つかったら終わりやけん、これだ。見つかったら終わりやいない。あ、あ、あ、あ、あ、途中始まった、まじで。途中<笑>始まった。前目来ちょった。<笑> あ, った<笑><笑>あんたに見つかってしまった。<笑><笑><笑> なんで落としに行くの待ってやばい、終わった終わまたありがとう。ありがとう、プロキュー。ありがとうありちょうありがとうありがと<笑> う, う, う, う<笑>ありがとうありがとうありがとうて、やばいうありやばいありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうめりがとうありがとありがとうありがとうやりがとうありがとうありがとうありがとうあやがとうありがとうありがとうありがいうおりがあいつとらありがとう いや今俺が追いかけられた<笑>頑張りえ頑張りや。おー、ま、ったっぉ、ね、<笑>おぉ<笑>おぉおぉ<笑><笑>、はい、<笑><笑><わー><笑>おぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおばお<笑>やばいよおいおばおやおいおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉおぉ んんちょっとえ、俺、あの、なっつ、あれ、さっきの最初のとこと。最初のとこい動いてないよ、俺。え、なにどこにいんの一回二回、二回。二回におんの俺、ずっと一回に持ってんねんけど。<笑>え、全然負けんないけど、こいつ。俺、動画のこと考えてない。あ、終わった、俺。多分うまく来たありがとう。え、プロキュオン、プロキュオンがランチされたってこと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 うわぁ待つマつコの復讐劇、どこにプロキュンだけやん。いや、ちょっと待って、誰か医療機器持ってるはず。俺持ってんで。あ、じゃあ、回復できる。どうやってやんの、これ、回復。えっ、ー、と、えっ、ー、と、左クリック。マジあの、自分、あの、なんか自分に回復するんだったら、あの、なんだっけ、左クリックで、あの、なんだっけ、あの、助けたい ん, んやったら、あの、なんだっけ、右クリックで。右 そ, うそうそうそう。あ、ここ、医療機器あるやん。お、お前。まや。よっと、そルタース、助け後。ちょっと俺、 え、なになになに見つかったえ、いやいやいや、違う違う。あ、なんか俺、便所に持ってるわ。俺、便所に揺もるわ。便所で揺便所にちょっと、便所に揺もるわ。俺、なんも見えへんわ。<笑>便所で揺もるわ。便所で揺もるわ。便所で揺もる便所で揺もるわ。便所で回多るこれ所で揺もるわ。便所で揺もるわ。便所で揺もるわ。便所で揺もるわ。便所で揺もるわ。便所で揺もるわ。便所で使った 今使ってる、今使ってる。あ、今使ってるあ、もうなんか画面が見えんくなるな、これ。うわぁブライアンどう見ブライアン出てきて、ブライアン出<笑> て, て, <笑>てきてんけど。<笑>あ、これやばい、ブライアンの方が一番怒らんやねんけど。<笑>びっくりした、マジで。何してんの、お前。<笑>ええ<笑>すいません、ね。ちょちょち ょ, ちょ。何、お前うんこしてプロ豆ドッキリたいな。マジでどいて巻くん、こいつ。 ハ<笑><いや><笑><笑>ゲ食んなよ。ハゲ食んなよ。ちょ、黒豆がおんねんけど<笑>。ハゲがハイハイで来よったぞ。<笑>おばけより怖いよな<笑>。やバー、もロすぎ。黒豆のとこが<笑>すごいや。バー、ボ<笑>ロす<笑><笑><笑><笑><笑><笑>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 なぜな い, いえええええなんでなんでなんでなん で, なんでなんでなんでなんでえなんでなんでなんでお前えええなんでお前何したんっていった。なんで何したんお前。普通にしゃがんでただけやで俺。え, えなんで バ, んバレっかったちゃいえバレんかったバレんかった。えマジかよ。えなにこれ髪ポジやん。髪ポジやん。トイレか髪ポジ。え、ちゃちゃ、トイレちゃう。トイレちゃう。あの、なんたっけ教室教室のさ、あの、机のさ、なんか、 あのー、なんか、座るとこだって、あのー、隠れとったのさ、ま、こいつ、に、あのー、逃げてきたのマジ。最強やん。さすが黒豆。<笑>やばい、来てるよ、はい、来てるよ。やばい、来てるよ来てるよ。やばい、スー、スーパーバーばあちゃん来てよ、スーパーバーちゃん。バレだな、豆騎士が。あ、バレた、バレた、バレた、バレた。ま、ね、ま、リーナ、かわいいね。あはははははは。バレ た, た, た, <笑><笑>た、やばい。<笑>はい、残り、まダフロキョンだけになりました。えへへ、ベンチョ強っ。お、おれおれ。<笑> えの方であれあれどうして 待てでもこれさ、豆キチか鍵持ってるやろこれ。それ鍵持ってる。え、これじゃ無理やん。俺渡されへんのかなこれ。やこれ、ドロップできん ?G、G でドロップあ、できるできるできるできる。あ、あできる で, できる。鍵解放せんとさ、あれなよね。やっぱ、ロア、ロアフロアってどこなの分からん探してくか。え、でもさ、ロアっていうか多分1階だよ。1階 ?1 階か。あ、あれじゃあ地下じゃね あ、でもちゃうかでも地下、チカちゃうかチカあれかあの、なったっけあれかえっ、ー、と。あ、マツコ、マツコ。お<笑>マツコいるやば い, やばい、デラックスオデラックス。デラックスおデラックス。カフェリアか。え、来たかも。え、ちょ、あの、デラックスいるよ、デラックス。マジか、一回やろ。あの、DX 入りで DX。あ、終わった。終わりました。嘘やろ嘘やろいや、俺るおるおる。<笑>おい、頑張れ頑張れ想像中、想像中。ドス、ドス。<笑> デラックス中。うるさいな。いこっち見んなよ。いちいち<笑><笑>こっち見んなよ。いちいちを。終わった。<笑>あー。<笑><笑><笑>